おいおいおいやべやべやべおいみんなやべえ。<笑>公開されたなんかやべえの公開された。えー、ちょっと待って、今ちょっと速報で動画撮ってるんですけども、ちょっと待って、鬼滅の山の公式さんから新しいキービジュアルが公開されましたということで、こちら見てください。やば い, <笑><笑>おい。やばいって。めちゃくちゃかっこいい。ていうか待って、牛太郎見て、これ牛太郎。うーわ、めっちゃいい。いや、ダキもなんかキャラデザ変わったえー、なんかさ、前よりもなんかすごい<笑>。 原作に忠実というか、原作に近くなったよね、映画。いやー、これちょっとやばい。本格的に言うか始まっちゃうってことなんだよね。いやー、もうこれやばいよな、これ。パワハラだわ、これ。ああ、これパワハラだわこれあこれパワハラうん。で、しかもね、あのー、アニプレックスの公式チャンネルさんから PV なんかも公開されておりまして、見たんですけど、あ、あ、<笑>もうあの、千と千尋のね、あの、顔なしになっちゃうわ。<笑>あう、あうつ、つって。 <笑>感想がいや、すごい。そして、そして、そして、待って、待って、待って。これこ、れなんだこれやばい、やばいの公開されてるけど、こちら、見てください。はい。テレビアニメ、鬼滅の刃、遊楽園、上限の6、え、牛太郎役は、愛坂じゃなくて、大阪、り太さんになりました。ということで、やったー。決まったよー。え、牛太郎の声を担当させていただくことになりました。え、大阪、り太ですと。え、上限の鬼という大事な役どころを演じるのは、かなりプレッシャーではありましたが、え、自分なりに他の役者の方にも引っ張ってもらいながら、全力で 楽しんでおります。演じておりますと。と書いてあるんですけども。いや、もう、これはパワハラでしょ。 <笑>パワハラかいいでしょ。<笑>いや、もうさ、いや、もうほんとになんか、うん、いい。<笑>最高。うん。で、さっきちょっとね、見てきたんですよ。遊学園大なのは見てきたんですけど、今日の動画でも話すんですけど、あの、牛太郎の声優めちゃくちゃ良かったね。うん。俺さ、再度確認したんだけど、昨日ちょっとほんと生放送でちょっといじめちゃってすいません。すいません。昨日も。<笑>すいません。大阪さん、んすいません。ほんとにもう素晴らしかったです。素晴らしかった。もう声優素晴らしい。うん。みんなも見てきて。あの、慣れるじゃないけど、聞けば聞くほど深 深みが出てくる声優さんなんでなんかすごくもう本当に多分次回とかマジでいい感じに牛太郎のねあの深みっていうのが増していくと思うんですよだから聞けば聞くほど本当にいいアフレコだなと気づいたのでもうここで改めてちょっと 謝, 謝, 謝罪させていただきますけど本当に素晴らしい声優さんですありがとうございますでちょっとキービジュアルもちょっとツイッターで公開されてるんで皆さんね独自でちょっと各独自というかも各々確認してみてくださいえそんな速報でした いや、もうこっから始まるんだね。ちょっとこの後動画投稿するからちょっと夜楽しみにしておいてください。ということで、じゃあね。